錠剤の神殿来ました。ライト欲しいなー。やったー。ライトだ。練習するぞー。キラーはドクターだね。こっちに向かってきてる。そや狙うよね。 まやかしありこやいたはまだ使いたくないなーあー、はい、今ライト狙うべきだった今度こそ。 なんでみんなライト食らって追いかけてこれるのあ近くに仲間いた。ザリーナさんありがとう。 ライト狙えるダメだ遠すぎたいやあ諦めないああ間に合わなかったよう無駄にヘイト貯めただけあれ僕じゃなくて発電機の方に 行ったのか。救助に行かなきゃ。戻ってきちゃった。猶予持ってないけど耐久切る前に、助けたい。仲間がバレたね。はあ。わワごめん一瞬思考停止した。ノーアー 残量が足りないノーワンノーワンなかったー今しか助けるタイミングがないかもしれない 戻ってきてきる他のみんなは遠い仲間は治療で間に合わないだろうから助けちゃうよ、ね、えー、なんでそっちにいるの板がない ゲートが遠いし厳しいかな戻ってきちゃったあきらめるかありがとうシェリルあー、言うよみつかぜ ドキターのような楽器を感じたらメグだっ た, シ, た, だったシェリルそっちだね。 でここはまずい今のうちに離れようゲートどこだろう他のみんなは大丈夫かな おおみんな無事だ僕もゲート開けなきゃダメで開けきれないこれは助からないどこかにハッチなかったっけハッチー